それではここから本題のお話をします。えー、まず、コンピューターとは何かというね、えー。あなたは、えー、コンピューターとは何でしょうかという質問にどういうふうに答えますか例えば、未開の国からコンピューターを見たこともない人がやってきて、あなたにコンピューターって何ですかと聞いたらどういうふうに説明しますか、えー、なお、説明するときにですね、こういうことをするのに使えますという定義の仕方は、今回はやめておいてください。 それはですね、コンピューターは非常にさまざまなことに使うので、の何のために使うというのをたくさん挙げても、それは定義ではない。あんまり役に立たないですね。というわけで、えー、コンピューターとは何でしょうかという質問に対する自分の回答を、えー、何なのに使うじゃなくて、何であるかということを紙などに書いてみてください、えー。この問題は全員にやってみていただきたいです。さて、では、私なりの説明なんですけども、 コンピューターという言葉はもともと計算をする人というんです。ER というのは何かをする人ですよね。プレイヤーとか。でお金の計算でも、技術的な計算でも、計算が必要な場面はたくさんありますけれども、コンピューターがなかった時は人間が手で計算していました。ですから、たくさん計算をするというそのプロの人がいたんですね。それはコンピューターです。 で今のコンピュータ、えー、この1回のコンピューターも、その計算を人間よりも早く正確に行うために繰り出されたというのはそうなんです。では、コンピューターは計算も早く正確に行う1回でしょうかまあ、誕生した時の意図はそうだったとしても、今はそうではないですね、えー。あなたは計算のためにパソコンとか、あるいはスマホ、スマホはポータブルな計算機持っていると思いますけども、それは何に使ったでしょう さっき、何のために使うというのは除外しておいて今更すいませんけれども、実際何に使うかというと、例えば天気予報など様々な情報を調べたり、音楽や映画を鑑賞したり、メッセージをやりとりしたり、文章を作成したり、ま様々なことをしますね。で、これら非常にバラバラなんですけれども、実はこれらには共通点があります。それは情報を扱うということです。正確にはデジタル情報なんですけれども、そこはしばらく置いておくの。 でまあ、調べるものも、音楽や映像も、メッセージも文章も、全部耳や目から入ってきて、あなたの頭の中で取り扱い、まあ、鑑賞したりもね、そして場合によっては、あなたの頭の中で作り出したものを、えーまあ、文章でアウトプットする、えー、そういう意味では全部行き来するものは情報なんですね。で現代社会というのは情報社会で、情報に大きな価値が置かれています。 でそして、コンピューターというのは、その様々な情報を取り寄せたり、よそに送ったり、保管したり、提示したり、まあ、取り扱わせてくれるための装置がコンピューターということになります。いかがでしょうか